マッサージの仕方ですけども、えーまあ、横から見るとですね、こう上のものをこう横から見たとすると、こういう感じ、ちょっと押して揉むように、全体に広がるようにですね。で、海、えー、面体が実際見えてるところではなく、えー、そこから奥ですね、お腹の方から肛門の方にかけてまでも、えー、ありますので、えー、とかこっち側にやりやすいんですけども、それだと半分しか回らないので、こっち側。特に、えー、量の少ない方ですね、石石もない。えー もう若い人とかだとこれぐらいの量です。1cc ずっとこれだけあるのとは違うので量的にもわずかの量を広がらせるためには前後にしっかり前後奥ですねこっち側の奥にもこういう感じでぐっと潰すような感じで揉むとその方が薬液が広がりやすい印象があります。